ということで、皆さん、こんにちは。こんにちは。えー、安田夏つです。東小雪です。ということで、2人で始めた、来づらいあなたへという番組の第2弾ということで、えー、今日はお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で前回はね、リモートで。こうやって会えると嬉しいですね。ねね<笑>ここにね、作り上がるがありますけれど、でもやっぱりね、対面だと違うよね、キャッチボール感が。うん、やっぱりこう、呼吸がね。 会いやすいよね。そうなんだよ ね, ね。なんかオンラインだとどうしても、こう、相手が喋り終わるのを待って、で、一呼吸置いてまた喋って、みたいな。 なんだろうね、ちょっとラグ感っていうのともちょっと、ね、の人もねいやでもテレビで見てる分にはコメンテーターの方がリモートしてなさるの結構視聴者としては慣れてきた感じがあってでもやっぱりお話なさる方私もこうやってお話させてもらっている時はやっぱり息が合いづらくてこの方がいいなと私は思います噛み合ってる感がね、やっぱり断然違うよね、うん、やっぱりどうしてもこう、うん であの今テレワークでオンライン会議の方も多いだろうけどどうしてもやっぱりこうずっと画面をね見て全部キャッチしようと思って疲れちゃう部分もあるなとうそうなんだよねだから今日はちょっとね、うん、あのこの番組からほっと一息つけるような、ねうん、空気感を醸しつつちょっとラックスクして聞いてもらえたらい嬉しいですよいいね<笑>え。ということで第2回のテーマがですね「居場所を見出せないそんな時に」。 ということでえ、実はたくさんの方々に事前にですね、ご質問とコメントをいただいています。はい、で、いくつかご紹介していきたいと思うんですが、はい、あの、一番最初にご紹介していきたいコメントが、ちょっと共通している悩みなのかなというふうに思っていて、こう、居場所を見出したいんだけれど、うん でもやっぱりそれってエネルギーがいるし、なんか一人が居心地がいいと、うん、時もあるしっていうことで、ちょっと距離感に悩んでいる方々のメッセージを、はいえー、4つほどここで紹介していきたいと思うんですが、えー、まずはアミさんからいただきました、えー。現在会社を休んでおります。気分や体調が優れない時に周りから気分転換になるからと外出を進められることがありますが、うん、断ると悪いからと相手に遠慮してしまい、 無理に出かけて帰って具合が悪くなる場合があります。気を使ってもらえるのはありがたいのですが、一、うん、人の方が自分の居場所を確保しやすいケースがあることも理解していただきたいです。ということ。えー、続いて、KT 宮古島さんからいただきました、えー。人のことは大好きなのですが、人と接していると昔からすごく神経を使ってしまって、一人で過ごすことが、時がすごく安らげます。逆に人が好きなので、 人と接することを望んでいます。そして人といるととても楽しいのですが、神経をすり減らしてしんどいです。まるでアクセルとブレーキを同時に踏んでいるような状況です。このような状態ですが、新しい居場所を探しつつも躊躇してしまう自分がいます。若い頃はエネルギーに溢れていたので、どんどん新しい人と出会い、新しい居場所を作ってきました。ですが、今は落ち着いてきたためか、一人で過ごすのを好むようになりました。 ですが、今の自分に合った新しい場所を作りたいと願っています。うん、ということですえ。続きまして、サクさん。大学3年生です。はい、私はもともと同じ学部のほとんどの人とは馬が合わず、狭い人間関係の中で生活していました。また、同期や仲間の良さを部員がアピールしている部活に入っていますが、実際は私はそんなに部員が好きではありません。 コロナで大学も部活もオンラインのみの活動になったのでこれまでのように苦手な人と会うことを何となく避けつつも顔に微笑を貼り付け仲いいふりをすることも少なくなったので最近は心のしんどさが減りましたそして仲のいい人だけ連絡を取り合ったり会ったりしていましたしかし狭い人間関係だと特定の人に依存してしまいそうな気がするし依存先の人が 自分の方を向いてくれなかったら嫉妬してしまっている時があるのでもう少し人間関係を広げたいと考えていますということですえ最後にもう一方勇さんからいただきました東さん、安田さんスタッフの皆様いつもありがとうございます前回の放送質問も採用していただきありがとうございましたこちらこそです多くの方の思いやお二人の思いも聞かせていただきとても勉強になりました 通信制の高校で仕事をしていますが生徒一人一人の居場所はどこなのだろうかとこの年になっても考えてしまいます、うん、距離感であったりこちらの思い込みではないだろうかと待つべきか声をかけるべきか う, うまくいくこともあるしうまくいかないこともあるしなかなか難しいですよねということなんですが ね、皆さんこう人間関係の距離感に悩んでたり、えーまあ、そういうい悩んでるのかなっていう人にこうどう声をかけていいのかってい う, こ う, う,、ね、こう悩みを抱えてましたがでもこの勇さんの学校の先生でいらっしゃるんですよね。うんなんか そうやっっててて考えてくださってる先生とか大人がいるっていうのは、うん、きっとすごく正解がなくても、うん、そうやって生徒に向き合おうとしてくれているっていうことがすごい大事だなと思って、うん、きっとその時って声掛けがうまくいっても、まあ、うまくいかないって感じてらっしゃっても、うん、何かあったら相談しようと思ってもらえるんじゃないかなと私はその、ね、難しいなあこれでいいのかなって思ってらっしゃるかもしれないけどそういう感覚を 持ってお仕事してくださっているのが、やっぱりすごくありがたいというか。なんか、ね、その時にこう扉を開くっていう勇気がなかったとしても、うんそうそうそう。いつでもそこに開けられる扉があるんだっていうふうに思ってるわけでねそうそうそうそう、ちょっといざとなった時には、うん、やっぱり。 ううあの先生とかあの人ならもしかしたら相談できるかもって思える、うん、大人とか職員の人が増えるといいなと思うから、うん、こ正解がなくても、うん、その時うまくいかなくてもそういうこういうお気持ちであの人と関わることをしていらっしゃるのはすごくいい な,、うん、あのいいいいなというかね<笑>そういう先生がいたくさんいらっしゃったらいいなと思います、ね、なんかでもそこに他の方々が こう抱えてる悩みのこう。ヒントみたいなのもある気がしていて、なんか自分の関わりたい時に自分のペースで関わるみたいな。多分こう前のお三方がおっしゃってたのってなんかこう？例えば。 約束したからその日に集まったゃみたいな<笑>、ね、<笑>スケジュールとされてると か,、うん、なんかやっぱりミーティングがあるから参加しないといけないのかなっていう、うん、なんか義務感が人間関係に出てくるとすすっごいい生きづらい感じがるよ、ねうんうね、お仕事休みになってる方もいらっしゃるけど、うん、あのその日の朝体調悪いかもしれないからね、うんうん、<笑>そしたらごめんねって言える関係性でああ分かったまた今度ねって言えるといいんだけど、うん、でもこれだけ気を遣っていらっしゃって、うん、メッセージくださってること っていうのはやっぱりすごくね言いづらいんだろうね。だからやっぱり声をかける方も多分喜んでっていうね。うん、うだねかやっぱり<笑>その善意があるから断れないだと思うけれど、うん、なんかねその善意の。 あり方もいろいろだから、うん、いやその日の例えば一時間前でも三十分前でも あ, あ,、ね、あやっぱり無理って思ったら全然連絡行ってね。言って言って来い、ね、しとするとすごい気が楽だよね。来いともらえるとね。そう ね, <笑>そうね確かに。ももし不安悪かったらあの全然答っていいよとか、うん、そういうのがあるとねいいよね、うん。なんかなんか無理なく自分のペースで関われる居場所例えばねなんか。 アポを取らなきゃとか約束をしなきゃとかじゃなくて、んなんか私が暮らしている街って割とこう、うん、なんだろう。 条例になりやすいこうお店みたいなところがあって、まあなんかお店にもやってね、やっぱり方針が違うにしても、そしたら別にね、約束をしてそこに行くわけじゃないし、ランチの時間に、そうそうそう、なんとなく、そうそう、顔なじみの方がね、お店の方がいて、で、ちょっとこう、会話をして、そこから思わぬ形でね、こう、居合わせたほかのお客さんと会話が生まれたり、そこに参加してもいいしなくてもいいみたいな空気があると、すごく楽だよね。そういう場所があんまりないよね。 そう ね, ね。そうね。約束して行くってないとしんどくなっちゃうことあるよね。<笑>私はある。<笑>そうねある。だから、<笑>まあ自分のペースをそこに合わせていくんじゃなくて。うんで なんか本当にこう自分のペースだからこそ気軽に関われるこう拠点をいくつか自分の中で確保できるというのかなと一人で過ごすのが好きという方もいらっしゃるけどそれはそれすごくいいと思っていて、うんうん、でもなんかずっと一人だったらあのもし違うこともしたいなと思ったらじゃあ集まれる人だったり行ける場所があったりという緩やかなペースでそういいんじゃないかなと。 だから、孤立しているイコール悪いみたいなことではないし、ねねだね。だから、すごい人と一緒にいるのも好きだけど、すごくこう。 あの聴覚過敏だったり感覚過敏だったりがあったりすると、うん、私聴覚過敏なんですけどあの電車の音とかすごい痛いって聞こえるんだよね交換した音とか痛いし賑やかな場所も楽 し, い楽しみたいっていう気持ちがあってもあのすごい疲れちゃうのねなんかエネルギーが減っていくのただ単純に嫌だとかそこにいる人が嫌いだとかなんかそういうわがままだとかも全然違くてただ単に物理的な刺激が長いと疲れちゃうだけだから、うん、それってなんか体力が消耗するみたいなことだから、うん、そうなったら私は家で すごい休むようにしてるかから、うん、<笑>なんかね静かな音楽聴いたりとかあの部屋の照明暗くしたりとか、うん、光も刺激になっちゃうから、うん、あそれでは私は結構エネルギーが下がったんだなと思ったら回復するのを自分で待ってるようにしてるかなだから一人で過ごすのが好きっていうのもいいんじゃないで自分のエネルギーがこう高くて 今, 今こういうことやりたいな行きたいなって思ったら、ねうん、人と ね、過ごせばいいしでもそれでも使い疲れやすいんだっていう性質の人も結構いるからそれはそれでいいというかね好な、ね、かなとほにチャージのさエネルギーチャージのペースって本当に人それぞれだし ね, れれ だ, ねだからやっぱりこう早くこう立ち上がらなきゃとか、うん、早く人間関係を結ばなきゃとか、うんうんうん、なんか誰かにせかされたりとか、うん、強いられる必要は全然ないで、ね、でも私はなんかそういう性質を持ってるから、えー、エネルギーッシュな人が結構羨ましかったりして社交的で外交的な人が。 ああいいなって思うこともあるけどでも自分はそうじゃないからさそれが30代になってやっとわかるようになったからそれはさ少し楽にななった か, ななんか大学でねみんな仲の良さをアピールしている部員がいて自分はちょっとついていけないなって感じてる人もいましたね。 わかるねでもなんかあのみんな私たち友達だよね、うん、みたいなのが、うん、なんかもちろんねそれがあの心地いい人もるけ い, いるけ、ね、だろうけどね<笑>なんかあその場に馴染めてない自分は、うんうんうん、ダメなのかってい う, う, いうに、うん、学生の頃はすごい素感感じてましたね、うん、そこしか知らないからさ、うん、そういうコミュニケーションの取り方が みんなマジョリティというかみんなそうだとそこについていけない自分って、うん、そう そ, う そ, う そ, うそうすごう劣ってるやつんじゃないかとか変わってるとこよくそうあるね大人になってもっとすごい仕事でも何でもいろんな付き合いがこう増えてくるといろんな人がいるんだなっていうことがちょっとずつ分かってきたんだけど高校生とかねの時大学生とか私は宝塚にいたんですけど宝塚のその50人としか接しないわけだから<笑>そこで自分がマイノリティだとなんか そうだからやっぱりゆるくいから心のコミュニティが複数あるとちょっと楽になるかなっていう気がするんですがあの今、人間関係全般のことだと思うんですけれど実はもうちょっと範囲が狭まります家族のことでもねちょっと悩んでいる方がいらっしゃるのでメッセージをご紹介していきたいと思うんですが。ごごご視聴ありがととうございいいまましたたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです幸で